さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。田口さん意気込みをお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。ソフトバンクエスカイブの田口です。今回原宿初参加ということになるんですけれども、本当に私たちあのこの日を楽しみにですねあの一生懸命準備をしてきました。コロナ中であの本当にいろいろ我慢したりとかですね制限されること多かったんですけれども、その分あの今日倍返してですね。 元気爆発で演舞届けたいと思います。どうぞよ ろ, よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いいたします。 思い出として皆様の脳裏に刻まれるような演舞を披露したいと思いますどうぞよろしくお願いします